パチプロ、76万円相当の出玉没収、事件。すべての系列店を出禁になった真相。76万円相当の出玉が、募収された事件。2022年8月27日、76万円相当のちょ玉没収と、系列店すべての出入り禁止を食らってしまった。そんなことをツイッターで呟いたところプチ炎上してしまい、ヒロシアングさん。 パチンコ界の大御所が幕を務めるワイドショー風の番組に望まぬ形でゲスト出演することになった。この動画の再生数がなんと50万回を超えたのだとか。パチプロにとってデキンとは社会人にとっての首や左遷を意味するもの。だから恥ずかしい動画に思えたのだが、客観的に見ると時代の変化とパチンコ業界の生々しさを感じられるらしい。 白シャツ男性二人に囲まれる、出入り禁止となってしまったのは、東京都の大型店舗。大会 4SP の大当たり消化中に、店長クラスとおぼしき二人の白シャツ男性に囲まれ、やや圧的な子は色で、遊戯終了です。と告げられた。ハウスルールで攻略打ちが禁止されているのは知っていたし、他のプロからも、あそこは打ち方に厳しいよ。 と聞かされていったから、素直にハンドルから手を離すしかなかった。そして、字やったら出入り禁止となりますので、とマニュアル通りに念を押され、これに、わかりました、と答えた。大当たりの放棄、データの募集、それとデキンの次回予告、これで済むのが定例。しかし、インカムによる店員さん会話が妙に長く続いた。監視カメラの映像でもチェックしているのだろうか。 なぜかレッドカードに昇格、過失があるとすれば、大当たり中のひねり打ち、だと思ったのだが、他にも理由があるのかもしれない。朝一からパチスローを5時間ほど打って、4000円を溶かしたのは、店側的に好印象だったはずなので、これは違う。次に、1000円だけ試した新海物語は、通常時から右に打った一般的なストロークは左打ちとされている。 これは特殊打ちに該当する可能性があるから目をつけられる原因になったかもしれない。問題の大会 4SP は600回転ほどハマっていったところから打ち始めて2000円で当たったからハイエナ行為に該当した可能性がある。いつも通りの打ち方ではあるが客に引っかかるポイントは3点。 インカムの会話から察するに、ハマり台を選んで特殊地をしたからプロとみなしたといった理由のようだ。また、貯玉カード移動履歴や生産履歴が残るを利用したのもお点だったかもしれない。店側からすれば、ちょたまをしているプロをで金にすれば一石二鳥となるし、そもそもこの系列店はちょたまを引すことで有名な店舗だ。 噂通りというか、何というか、さらに口調が高圧的になり、当店、並びに系列店への出入りを禁止します。と、注意から出金への昇格を果たした。財布の中から系列店の会員カードを募集、どれだけ頭を下げても、二度といたしませんので、お許しください。と詫びようとも、プロとみなした人間の言葉など、 一つも聞く耳を持たず、マニュアル通りに無視を貫く店員さんたち。覚悟はしていたが、顔写真の撮影、免許証のコピー、財布に入っていた系列店の著玉カードをすべて募集。この出勤のフルコースに攻略打ちがどれだけリスキーなのかを改めて思い知らされた。さらに、系列店であっても入店されると警察が来ます。 もちろんちょたまの生産もできませんのでご注意ください。と、住居侵入罪までちらつかされ、護衛者に乗せられるかのように取り囲まれたまま、出口はあちらです。と、迂回など許さぬ鉄壁の陣形で追い出されてしまった。とにかく、怖かった。 店を出た直後に二人の警察官が歩み寄ってきた17年ほど通ったマイホームのような場所を失い、明日からどこへ行けばよいのかすら思い浮かばず、人生を終わった。と、その場にうずくまった。すると、また新たな二人組がこちらへと歩み寄り、声をかけてくる。パチンコ店が呼ばずとも、このタイミングで職務質問です。と、さすがに笑ってしまった。 警察官にこれまでのことを相談しようかとも思ったが、随分と世話になった店だし、ことを荒立てればストレスで精神崩壊してしまいそうだから、そちらに火事は切りたくない。スカスカになった財布から再び免許証を取り出して、パチンコのライターです。と伝えたところ、この街のパチンコ店の状況について少しばかり盛り上がったが、 それ以上に話を膨らませようとは思わなかった。出金時に使用した技術と反省点、大会 4SP でデキンになった打法は難解なものではなく、10カウントで閉じるアタッカーに、無理やり11個目の玉を入賞させるといった C 難易度くらいの技だ。具体的には、天井付近を狙って玉をダボつかせておき、そのままタイミングよくグイッツッとハンドルを 手前に絞ってアタッカーへと弾を流し込む。これで発表値よりも多くの出玉を得られるため、有利な勝負ができる。また、低確率状態を950ゲーム消化すると発動する U-Time、時短350回転の恩恵により、弾を減らさずに遊戯できる、を絡めれば、さらに優位性が増す。かなり簡素な技術介入なので、隠すようなものじゃない。 本当に隠さなければならなかったのは、V 直撃打法など大当たり確率の変わる攻略法だ。実は過去にも、出勤を食らったことがある。他の事例は後編として、また次回に紹介しよう。文・ミネッチ。ミネッチ技術と釘読みで忍ぐパチプロ生活が20年。その稼働内容を、雑誌。 パチンコオリジナル未戦術、必勝ガイドマックスノッドに飛行し始めて10年が経つ。YouTube の密着シリーズ、パチダン TV は特に人気があり、60万回再生を超えた。日刊スパ。